じゃあえー、と皆さんありがとうございますす見ていきますねまねずビギナーのの人からのやつを見ていきますで今これアンケートすぐ見る理由はさっきも言ったんですけれども次のこの回隔月でやってるんですけれどもその時にもっとこうよりいい感じにやりたいなと思うのでそれの何すかね材料を集めたいからです。でなんかもう少し聞きたいなって思うことあったらあの個別に聞くので。 あの答えてもらえると嬉しいです、はい、じゃあまず何で参加したかっていうところですね OSS 開発してる人は技術力が高そうで何かかっこいいと思うのでそんな人になれるといいなって思って参加しましたで OSS に参加したいなって言ったらクラウドワークスのおばさんに誘われたから。 自分が好きなのと貢献貢献もできるので一石二鳥だと思うから、こうおばさんの場がこれじゃないんですよ。はい、<笑>えっと私、ま、事で使うコードばっかり見ていてもワクワクしないけど、スカイとつながる感じが味わいたいなと。で単純に行動で世界の人とコミュニケーションしてるからにはかっこいいという見はな感覚がある。ただやり方もどのレベル感でやればいいかわかんないしチキンも高いのでこういうワークショップあると。 その最初の一歩と死んじゃなないいかみたいな話ですねあと OSS に参加して何か貢献したいと思っていたっていうのと技術力アップふだんいろいろ OSS 使って生活したり仕事したりしてるが使うばかりで貢献してないので何かしたいなと思っていたで自分のスキルを上げることで貢献できる我が OSS は楽しそう OSS 開発も体験してみたいで海外でエンジニアとして開発するという本を読んだのがきっかけ。 あらそういういいこと書いてるんですかねでその本にエンジニア専攻の際に OSS 開発経験があることが有利に働くって書かれていたので、えー、や, ったことやってみようと思った海外でエンジニア海外行きたいんですかこの方は<笑>すごいえー、とふだん OSS が若いので自分でも何らかの貢献をしたいと思ったから、ね、そういう貢献しないとこれからスキル維持できなそうだなとで普段開発はあんまやらないので開発やってみたかった OSS の開発参加するってどんな感じなのか知りたかったなったソフトウェアの仕事をしてるけど組み込み系で えー、OSS の一般の開発の仕方を知らないあと Web アプリのようなソフトウェアの開発してみたかなと思ったからっていう感じで皆さん参加しているということでしたでここ、えー、からがどっちかっていうと本題ででどこ経由で知りましたかみたいなこう参加者とか集める時に役に立ちそうなので聞いてますで OSS 開発したいみたいなので検索したら見つかったで あの知人からの紹介ドアキーパードアキーパー知人からの紹介とえ多分このドアイベントサイトですねでドアキーパードアキーパーでブログでえ知人でツイッターで流れていたでドアキーパーとかイベントサイトが強いですねそうなのかドアキーパーすごいなえドアあこれドアキーパー 今までドアキーパーに登録してななかかったんんですよねなんかドアキーパーパが毎週送ってくるおすすめイベントみたいなのとかで知ったっていうことですかねここでドアキーパーって書いてる人たちはですよね多分ねはいなんかそのドアキーパーすでにこのセ s ジゲートに参加したことある人にはやりますよみたいなのを送ってるんですけどそういうことじゃなくて多分新しく知ったってことですよねで何選んだかはシグミンとスフィナっていうんですかねあとジャムジャムパイジャム えー、タスクウォーリアフリあ違うなクロミリールズリアクトジェイス p h p スプレッドシートブリコレジえすごい読めない方が多いですね今回はで満足したかどうかは満足したすごくですッくで満足したあ皆さん満足したようで良かったです楽しかったですかねさあ良かったです で想定通りだった、想定より充実してた想定どおりだったなのであ皆さん楽しんでもらったということでしたでと今回から新しく聞き始めたのがあの時間の配分ちょっと今日変えたんですよ実はちょっと短めにしてましたでそれどうかなと思って聞きましたで最初これがあの動かして。 フィードアップポイントを見つつけるってやつですね短かった短かったちょうどよかった長かったちょうどよかったちょうどよかったちょうどよかった短かったちょうどよかった短かったなのでまあちょっと短かったのかなみたいな感じですかね、まあ、でもちょうどよかったも多いから人によって変えるといいんですかねでもそうすると進行が<笑>ちょっと難しいことが分かりました。 ちょっと検討しますすかか次どうするかで、えー、とフィードバックの時間もちょっと短めにしてていつも1時間半とか取ってるんですけどこれ1時間でやってみました、ね、ちょうどよかったちょうどよかった長かったちょうどよかったちょうどよかったちょうどよかったおおそうなんだフィードバックの時間は短くないんですね1時間でこれは意外でしたね、はい、で進行役はなんかこういつも聞いてるやつですね説明はかりやすくってスムーズだった えー、でスムーズ問題ないえー、内容ですねか聞かないとダメだと思うのでよかった進行スムーズスライドが分かりやすく進行役はよかったえーはい、えー、ゆっくりなんでま あ, あこのスライドも毎回ちょっとずつ変えてて今日もスライドを結構 なんか今までバラバラにしてたみたいなのをガッチャンコにまとめたりとかしてちょっと変えてたんですよ、まあ、それで大丈夫そうなので今回変更したのは良さそうだなっていうのが分かりましたでサポートメンターはいつも2人くらいはいるんですこの人数だと2人3人いるんですけど今日私1人だけでブラブラしてたみたいな感じですで困った時にああなんで本当はもう少しいるといいなっていうのが今までの経験の観測でしたで困った時いいろろ もらえたので助かったびっくりが早くサポートしてくれた<笑>、まあ、もう少し様子を見た方がいいって話ですねこれたフォローできてたフォローできてた、えー、参加してたあえー、はいってもらってよかった多分サポートやり取りみたいなことは分からないリクエストは一の芝居の状について一挙げもらった流れォ<笑>トメンターもえー、まあそうですね人をもう少しした方がよかったっていうのはその通りだと思いますでえー、はい で、次どうするかは、あで期待としては、継続して OSS の会社に参加してほしいなっていうのがあるので、そういう風になるような進め方とか内容だったらいいなと思うので聞いてます。で、ビギナーとして、あ、で、ビギナーとしてもう一回参加するのもありです。その、自信なかったらもう一回来て、自信つけて、その後行けるなって気持ちになればそれでいいのでありです。で、毎日紹介するのはすごく助かるので、ぜひお願いします。サポーターとして参加するのも、ぜひお願いします。今回も、 ちょ っ, と少なめだったので今回ビギナーたちが次にサポートアタックしてくるとすごい助かるのでこれはすごく助かりますのでぜひどうぞ。で周りの人と一緒にもすごくいいなと思いますそ OSS 開発する人が増えていくので。で今後 OSS の開発参加していくかみたいなのは機会があれば参加するで積極的に機会があればなんか今回積極的に参加するって言ってる人が多いのでいつもよりなんか。 気持ちよくやれたのかなと思いますがなんでやれたのかがわからないと次につながらないのがあれなんですがなんでなんですかね何が良かったんだろうあ、後世を見るとわかるのかもしれない<笑>、えー、自分だけでは一周登録するだけでも敷居高いと思ったけどもサポーターのアートとしちゃったので一本踏みしてよかったですイベント来る前はギター公開しておいてそこでどのセンスが選んだ方がいいかなと思った理由は始め 環境構築から実際に使ってみる時間がかかるかああそうですねこれなんかイベントページとかに一応相談しますみたいなことを書いてるんですけどどこまでやるかとか書いてないような気がするので相談してもいいのかどうかみたいなのがそもそもピンとこないとかあるのかなって思いましたけどそういう感じですかね。どちら様ですかああ まあ、見つけづらいところにあるみたいな話ですよね多分その初心者には<笑>どこにあると見つかるんですかねイベントあじゃあ現在の様子を見ないと何とも言えないですよねそれはねえっ、ー、と今だとあここなんですよ 不安があるみたいなチャットで相談してくださいなんですがしたすぎるんですかねうんうんはいはいはいあここぐらいでってうんそうですねなんかあれもこれもしてくださいってやるとじゃあいいかなみたいな気持ちになるのは確かにある気がしますねなるほどまあこの辺ちょっとバランスがいい感じになると いいけど今はアイディアないなって感じですよね。はいはいわかりました、えー。大変ためになるってよかったです。で何らかの形で活動進出してきてぜひお願いします。で英語で詰まってる人よく見かけたので石の書き方をもっとなんかなんかノウハウみたいなのを提供するとどうかなみたいなってことですかね。これはうんなるほど。まこういうなんか言われる なんか文章でまってるまとまってるのがあるなら今日使ったギターのやつとかで参加者同士とかでこういうの見るといいかもみたいなで共有できるといいんですかねって思いましたでサポーター近くにいたので助かった OSS 開発について以外でもいろいろ話できてよかったで楽しかったのでまた期待た今日もっと1位長いだろ う, う想像してるけどあっという間に夕方になっ 間ですねで来はとても楽しかったです参加っていうとすごくハードル高そうに思ってたけどもいろんな形でできるっていうのは実感できてよかった初期もおい し, いし選んだ方が良かったかもしれないこれはあこれどちら様ですかあー何選んだんですかシェフかーなるほど小規模っていうよりなんか動かすまでに時間かかるってですよね、はい、なんか別のマシンに何かするとかなのでうんまあ そういう面も確かにありますね<笑>、はい、どうするといいですかねこういうのちょっと要検討みたいな感じですかね